今回こちらの企業向けノベルティフロッシュ編をご紹介していただくのは旭化成アドバンスの宮武さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずこのフロッシュについてどういった製品なのか教えてくださいはい、えー、このフロッシュなんですけど、えー、もしかしたら視聴者の皆様の中にもすでにご利用いただいていたり商品のパッケージ見たことがあるといった方々いらっしゃるかもしれません環境に配慮している食器用洗剤として多くの方々に 長きにわたりご愛用いただいている製品になりますボトルは 100% リサイクルペットで 100% 再生可能な植物由来の洗浄成分を使用していますそして使用後はほぼ 100% 自然に帰りますまた手荒れの原因となるアルコールを取り除いたノンアルコール処方で弱酸性そして低刺激性洗浄成分処方で手肌の水分を逃しにくいため 手肌へのダメージが少なく、荒れにくいといった特徴のある製品になります。手肌への優しさは水で洗った場合とほとんど変わらないんです。カエルのパッケージがすごく可愛 い, いですね。ありがとうございます。す手に優しいのがすごい嬉しいで す, そうですよね。水洗い仕事多い方やとすごいおすすめできる商品になります。というのもですね。フロッシュ、えー、環境先進国ドイツ生まれの製品でドイツ語でカエルを意味しています。カエルは？ 環境の変化にとても敏感で、その土地の環境の状況を教えてくれます。人々の環境保全への意識が高まる中で、環境への負荷を抑えたいという思いから、この製品が誕生しました。昨今、多くの企業が取り組んでいる SDGs、持続可能な開発目標ですね。このコンセプトにも非常にマッチしている製品と言えます。カエルが環境の指標になっている生物なのは初めて知りました。 ネーミングの由来も知るとフロッシュのカエルがより可愛く見えてきますそれは良かったです<笑>ありがとうございます、えー、そして私たち旭化成アドバンスが今力を入れているのがこのフロッシュを活用した企業向けのノベルティ展開なんですこちらに出ていますように、えー、キャンペーンのマスコットであったりキャッチフレーズ、えー、商品紹介あとは企業様のメッセージなどご希望に応じたパッケージのオリジナルデザインができるんです クロッシュのオリジナルのデザインパッケージが作れちゃうなんてすごい素敵ですねそうなんですそこで今日は田田さんにもこのオリジナルデザインのパッケージ作成に体験トライしていただきたくこちらでご用意したペンタブレットを使って何か絵を描いていただければと思っておりますはいで私あんまりそんな絵上手というかあんま書く機会ないんですけど大丈夫ですか、ね 全く問題ないです あ,、はい、あくまで今回は体験することを趣旨としていますので絵がうまいとか下手とか全然気にしないでいただいて<笑>、はい、大丈夫です、はい、ではでは簡単な絵でみのでぜひお願いしますはい、頑張ります絵のお題は何かありますかうん、絵のお題な、ま、とりあえず、はい、タタさんの好きな動物なんでも大丈夫なんで書いてみちゃって、はい、はい、大丈夫ですわかりました、はい えこれまあでもこういうのはやっぱ勢いが大事です。そうですね。センスと勢いでカバーしちゃって。よし。早早い早い。早い早い。あ, あ, あ, 早い早いあこれ。 完成に近づいて、ね。きましたそうです ね, いいね。それっぽくなってきました。<笑>お。あもうこ、これはも。もしかしなくても。これはもう。あれで す, ね, れいいすね。誰が見ても、これは。分かりますよね。かわいい、かわいい。これ楽しいな。はい。めっちゃかわいい。完成です。 ごいますか。これはもう誰がどう見ても亀ちゃんですね。はい、ああやった、っ正解です。ありがとうございます。すごく楽しいですね、書くの。そうですね、なかなかね、お絵かきをする機会が ね, いねないですから、ね。これが本当にこうパッケージになるってなったらすごい嬉しいです、ねうんうん。よかったです。はいえー、後日ですね、旭化成アドバンスの公式ツイッターにて完成品を公開していきますので、視聴者の皆さんぜひチェックお願いいたします。 それではまとめですはい、自然にも手肌にも優しい食器用洗剤フロッシュをノベルティーとしてご採用いただくことでフロッシュブランドのポジティブなイメージもご活用いただけますオリジナルの外箱デザイン外箱への内れを1本または3本セットのフロッシュで作成することが可能です製品自体がとっても魅力的なので本当にもらって嬉しいものですねそうですね、お客様が 自由にデザインできるため、訴求力の高いパッケージを作成することが可能で、商品そのもののブランド力も相まって非常に有用なノベルティとなっておりますので、ご興味のある企業の皆様、ぜひ概要欄のリンクよりお問い合わせをお願いいたします。宮武さん、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。このノベルティシリーズは他の製品でもありますので、旭化成アドバンスの YouTube チャンネルにて順次紹介していきます。 引き続きチェックしてみてください。そしてチャンネル登録といいねボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。以上、AKB48 ただ強化の MC でお届けしました。またね